それではお時間になりましたので Code for Japan の採用説明会を始めさせていただきます。よろしくお願いします。はい でですね、今日は1時間ぐらい全体で進めていこうと思っているんですが、最初に今日のイベント、採用説明会の行動規約とプライバシーポリシーについてお話をした後とに、まあ、この説明会をするに至ったきっかけのところを少しお話しさせていただきますでその後、と、Code for Japan が具体的にどういうプロジェクトだったり取り組みをやっているのか、今後どういうことをしていくのか、どういう人に来ていただきたいのかっていうところをあのお伝えをする。 で、その次が、えっ、ー、と、実際に一緒に働いている社員の皆さんに何かお越しいただいて、パネルトークをして、実際にどういうふうに働いているとか、どんな仕事をしているとか、どういうやりがいがあるみたいな話を、ざっくばらんにさせていただいて、最後に採用関連の情報を説明させていただいて、おしまいという流れにしていきたいと思っております。で、何か気になることだったり、質問があれば、適宜、 あの、入力して、こちらにいただければと思いますので、お気軽にお声かけください。はい。では、まず、行動規約からなんですけれども、あの、Code for Japan のイベントをすべて同じこの行動規約に基づいてやっておりまして、この採用説明会も、も採用説明会ではあるものの、Code for Japan のイベントでもありますので、Code of Conduct を見て確認していただいて、守っていただくようにお願いいたします。 で内容、いろいろ書いてあるんですけれども、ざっくりどういうことをこう書いてあるかというと、お互い敬意を払ってあのいきましょうということ、価値を認め合いましょう、意見を聞きましょう、対話をしていきましょう、あとは言動に責任が伴うので、しっかりあの自分の発言だったり、行動だったりにお互い責任を持ちながらあの関わっていきましょうというような内容が書いてありますので、こちらもご確認ください。 で、プライバシーポリシーについても、ウェブサイトに載せてあるんですけれども、あの、これにの っ, とって、あの、扱っていきますので、こちらもご認識ください。はい。で、今日のオンライン採用説明会については、ここに書いてある4つの職種とオープンポジション、5種類ですね、の、えっ、ー、と、募集を今回させていただいております。よろしくお願いします。というところで、ここからは活動紹介を 代表のハルさんから出ていただきたいと思いますので一度画面を止めますね。はい、それではよろしくお願いします。はい、えー、皆さんこんばんは、えー。よろしくお願いします。えー、コードロジャパンの代表しております関です、えー。私の方からですね、えー、20分ぐらいですかね、えー、私たちの活動についてご紹介させていただければと思います。よろしくお願いいたします。 私たち Code for Japan はですね、2013年から、えー、シビックテックといわれる活動を推進してきました。まあ、その当時はですね、シビックテックという言葉もなくてですね、あのーまあ、東日本大震災以降ですね、いろいろ活動する中で、あのいろんな、えー、試行錯誤をしながら、えー、進めてきたような活動になっています。非営利団体でコミュニティ活動をやっています。まずシビックテックそのものについて簡単に説明しておくとですね、あのー ガブテックとかですね、フィンテックとか、ね、なんとかテックって言葉が最近多いと思いますけれども、その主語の部分がシビック、いわゆる市民になっている、えー、言葉ですね、えー。市民が技術を使って身近な、えー、このま困りごととかを解決していくで。時には行政とも連携しながら活動していくといった活動やサービスのことがシビックテックというふうによく言われています。で、えー、まあど、 どういうことかというのをもうちょっとお話しするとあの、行政とか、えー、のいろんな公共サービスとか、あと街の不具合とか、そういったものに対して、あの税金払ってるんだから、行政の、えー、自治体の人とかちゃんとやってくれよっていうだけではなくてですね、あの自分たちのことなの ですから、その自分たちの課題を、えー、自分たちでも解決していこうと。で、行政とか、あと地元企業とか、まあ、NPO とかですね、そういういろんなプレイヤーと一緒にですね、えー、課題を解決していく、えー、そうい う, こうオープンなつながりを作っていこうというのが、えー、基本的な、えー、ミッションになります。なので、えー、ミッションとしてオープンにつながり、社会をアップデートしていくというようなことが、えー、Code for Japan の、えー、活動になっています。 でそのミッションは何のためにあるかというと、共に考え、共に作る社会というものを作るためです。これまでお話ししたようにですね。あの 何かこう 不, 具合が不具合というかその、こうあってほしいなというようなことがあったときにです、ね、あのこう泣きに入りとかするしたりとかです、ね、誰かのせいにするんじゃなくて、えー、誰もが作る側に回ってです、ねえー、自分たちが手を動かしながら、えー、より良い社会を作っていくということで、えー、そのためにはです、ね、いろんな多様な人たちが共に考えて、共に手を動かしながら作るといったことが必要、そういう社会になるべきだというふうに思っています。 で、どういうふうな歴史があるのかと。シビックテックそのものというのは、割とあの言葉としてはかなり以前からあるものなんですけれども、やはり大きかったのは2009年のコードフォーアメリカの設立かと思います。この頃ですね、オバマ大統領がですね、誕生してですね、かなりこうオープンガバメントというものも同時に進んできました。で、そんな中でですね、コードフォーアメリカというのが、えー、スタートして、で そのあですね、3月日本、2011年の3月には日本において、東日本大震災というのが起きました。その時にあの 私, た私がですね、あの個人的にはですね、あの震災インフォというサイトを作って、これはオープンソースのソフトウェアを使ってですね、震災の情報を集めるような、まあ、いわゆるこのクラウドソーシングみたいなことをやってたんですけども、それが今の Code for Japan の活動にもつながっています。で2013年の コードフォージャパンより前にですね実はコードフォー金沢とかですね、えー、が誕生しています。コードフォー福井とか2013年ですね。で、えー、これらはやはりコードフォーアメリカのですねあの活動に触発されて、えー、活動を始めたというか形になっているかと思います。で、コードフォージャパンもですね、あのいろいろ、えー、この日本の中で活動する中でですね、あのいろんな その課題解決したいけれども、もうちょっと組織的にやらないと、えー、大きなことはできないなというふうに思いまして、Code for Japan を、えー、立ち上げさせてもらいました。その後ですね、あの2014年とかに Code for America とかにも、えー、お話をしに行ったりとか、えー、いろんな活動につながっています。で、その Code for Japan の話というか、日本のシビックテックを語る上でですね欠かせないのは、えー、この地域の Code for のコミュニティです。ブリゲイドと 我々呼んでいますちょっと聞 き, たい聞き慣れないかもしれないですけど、まあ、いわゆる消防団とか、ですねその地域の団体みたいな、えー、意味を持っています。でこれ、コード4はアメリカがそう呼んでいて、ですね我々も踏襲しているんですけれども、えー、日本今、今、えー、日本国内にはですね90地域以上で、えーコードフォー、先ほどのコード4ザ沢とかですね、コード4大阪とか、コード4札幌とか、そういういろんな地域でですねコード4が立ち上がっています。えー、ということで、まあ の各地域のコミュニティというのが、えー、重要な活動。 になっています、えー、各地で我々コードフォージャパンがです、ね、この各地域のブリゲードの、えー、何ですか取りまとめをしているとか、えー、上位組織であるということではなくてです、ね、あの横に緩やかにです、ね、連携しながら、えー、各地域の活動も応援しながらです、ね、活動をしているということになっています。なので、まあ、全国に緩くつながっているコミュニティというのが、えー、あると。で、コードフォージャパンはハブのような、えー、役割をしているというふうに。 イメージしてもらえるとといいと思い思ますコードフォージャパン自身は先ほど言ったように2013年に法人としては立ち上がりましたそれ以前からですねあの準備活動みたいなのをやってたわけですけれどもでああのまあいろんな、えー、こう振り返ってみるとですねまさすが9年たつとですねいろんなことやってきたなぁと思うわけですけれども最初はその やっぱりこう震災の活動みたいなものの延長でですね、えー、浪江町、福島県の浪江町で、例えばそのタブレットを住民に配るから、 それに対してのアプリを作りたいということで、いろいろお手伝いをしていたりとか、あとは並行してコミュニティ活動をずっとやっていました。で、えー、2018年からですね、あの、毎月ハッカソンをやるというですね、ソーシャルハックデーというのを開始したり、NPO 向けのですね、STO ソー創出プロジェクト、これを後ほど紹介しますけれども、そういったものも始めたりしています。大きく変化があったのが2020年、まあコロナの、新型コロナ、 中、発生した時でした。東京都の新型コロナウイルス感染症対策サイトを開発して、まあ、それがえかなりです、ね、オープンソースで作ったことで有名になりまして、良、えー、い, いユースケースとなって、多くの人が参加していただいたり、多くの自治体のパートナーが増えたりといったことにもつながったりしています。でその後その年にです、ね、本当にいろんなことが起きてまして、シビックテックチャレンジカップという、えー、若者向けの、えー シビックテックコンテストみたいなことをやったりとか、デシリムというですね、これも後で紹介しますけれども、そういったものを始めたりとか、去年にはですね、去年からシビックテックのアクセラレータープログラムを開始したりとか、メイクアウシティの街づくりのプロジェクトとか、そういったことをえやってきたりというようなことで、だんだんこうやることがこうあの規模が大きくなってきたかなという印象ですで。さっきちょっと言いましたけれども、やはりこの 我々の活動の一つの大きな、えー、その、なんていうか、こう、マイルストーンとしてはですね、えー、この東京都の新型コロナウイルス感染症対策サイトというのを作ったというのが大きかったかなと思います。これは東京都のサイトを、公式サイトですけれども、我々受託しまして開発をしました。で、えー、従来のね、 行政のサイト開発とは大きく違って、まずオープンソースとして公開しましたということで。で、えー、いろんな人から提案を受け付けながら開発をしたので、日, 日に日にサイトが良くなっていくと。 という状態を実現することができました。東京都にもですね、オープンソース素晴らしいねということで、多くのコントリビューターの皆さんにも感謝をいただきました。参加していただいた皆さんに本当に感謝ですけれども、累計で300人以上のコントリビューターが、東京都のこのサイトの改善に手を貸していただくということになりました。はい、こちらにあるとおりですね。 累計、そうですね、あ今こう二百二十四メートルありますけど、多分累計だと三百名超えていると思います。はい でれわ、えー、活動する上でとても重要視しているのが、冒頭でも言いましたけれども、この行動規範、行動部コンタクトというものです。えー、運営スタッフだけじゃなくて、ですねイベントとかでも、えー、今ちょうど平行で、コード・フォー・ジャパン・サミットをやってますけれども、す、え、べ、ー、ての動画の冒頭にですね、この行動部コンタクトに触れたりとか、いうことで、えー、最近そのいろんなカンファレンスで、こういう行動規範を最初に読み上げるということが。 増えてきたと思いますけれども、Code for Japan はかなり昔から、えー、これの徹底というのを重視しています。そうしないと、やはりこうみんなで、えー、その安心してディスカッションしたりとか活動に参加することができないので、えー、これについてはかなり重要視をしています。で、えー、今、スタッフの話、中の話をもうちょっと、えー、していくと、Code for Japan は今、えー、理事8名、えー、そのうち、まあ 優勝の理事が3名ですね。あとは14名のスタッフで活動しています。意外と多いと思った方もいらっしゃるかもしれないです。まあ、意外と少ないとも言われることもあるんですけれども、エンジニアとかデザイナーとかですね、だけではなくてですね、元自治体職員のコンサルトとかですね、本当にいろんな人たちが活動しています。 バックグラウンドが様々なのですね。あの、非常にお話ししてても、えー、ディスカッションも多様だなというふうに思っています。えー、活動のバリューとしてですね、えー、3つ大切にしていることがあります。これもみんなで決めたんですけれども、えー、1つ目が、えー、あらゆる境界を越えていこうということで、この Beyond All Borders というものがあります。えー、このやはりミッションの中にもですね、あの、 オープンにつながって、えー、活動していくというのがありましたけれども、やはりこう組織の壁とか、えー、部門の壁とか、それだけじゃなくて、マイノリティと、えー、の壁とかですね、いろんなその壁というのがあると思います。そういう境界をですね、えー、どんどん越えて、えー、垣根を越えてつながっていこうということを大切にしています。もう一つがオープンソースマインデットというもので、えー 我々の活動、東京都のやつもオープンソースで開発しましたけれども、やはりこのデジタルな公共財を生み出していくということが一つのミッションだと思っています。ので、え作ったものは公開する。でただ、それだけではなくて、あのやったことですねえ。いろんなプロジェクト、こういうことをやってこ、ここはうまくいきませんでしたみたいなこととか、これがうまくいきましたみたいなことも含めて、え どんどんこう公開をしていくということ、活動自体を公開していくということを恐れずにやっていくといったことを大切にしています。で最後が、えー、ファーストペンギン、アジャイルフリッパーズというものですけれども、やはり、あのい、いろんな新しいことをやったりとかですね、えー、するのは、やっぱり失敗もあります。で、とはいえ失敗を恐れずにやっていかないと、えー、いろんな、えー、その、 やっぱチャレンジというのは成果を生んでいきません。なので、えー、失敗を恐れずにですね、最初に海に飛び込むペンギンのようにですね、えー、まずやってみようといった精神を大切にしています。なので、特にですね、何かやってみたいというスタッフがいたら、やはりそれをみんなで応援するようなカルチャーというのも作っていきたいということで、まあそういった、えー、行動を心がけていると。 いったところですこの3つのバリューというのはかなり、コ、えードフォージャパンで働く上では重要なのかなと思っています。で、領域ですね。えっと、3つぐらいですね、大きな領域。もう本当にいろんな活動をやっているので、えー、あれですけれども、まあ大きく分けると3つぐらいに分かれるかなと思っています。1つはコミュニティ活動ですね。えー、これは我 々, 我々、我々、やはりコミュニティですので、えー、いろんなその、 多くの人たちがその共に考え、共に作るっていうことができるようなコミュニティ作り活動というのがまず第一にあります。そして、あとはガブテックと言われ、最近言われている活動ですね。行政の透明化だとかデジタル化の支援ですね。やはり、あの、市民サイドでいろいろこう活動を盛り上げていっても、結局その多くのところでその控除の領域っていうのは、割と行政、 と関係しななくくてはううまいいいいかないっていうこととこが結構多いですやっぱりボランタリーでずっとやっててもなかなか仕組み化されていかないと、えー、疲れちゃうよねっていうところもあったりとかですね、えー、そもそもまちづくりみたいなものは行政が大きなプレイヤーですので、ね、そういった人たちともうまくやっていく必要があるとでその際にですねあの行政側がデジタル活用をうまくできていないとかですねそもそもオープンな姿勢を示していないっていうことになっているとやはり共通 競争というのがうまくいかないので、行政側の支援というのもやっています。で、最後がこのメイク合わしというもので、これは街づくりの活動ですね。えー、後でちょっと紹介しますけど、デシリィムというですね、あの市民が街に対していろんなこう、意見を入れたりとかですね、いわゆるコミュニティエンゲージメントツールみたいに言われてますけれども、行政側が、えー、市民というより、えー、いい形でつながるようなプラットフォーム。 だとか、そのデータ連携基盤みたいなものを提供していたりします。 はい、コミュニティ活動の中でもですね、いろんな活動がありまして、えー、例えば毎月やっているソーシャルハックで、これ、ハッカソンですね、えー。ハッカソンといっても、なんかエンジニアだけが参加するんじゃなくて、いろんなそのプロジェクト持ち込み型なので、こういう課題解決したいんですみたいな人もいっぱい集まって、い, いわゆるプロジェクトオーナーとそれを手伝いたい人たちが、1日かけて手を動かす場として活動していたり、それを毎月やっています。で、えー、あとはシビックテックチャレンジカップ。 これは学生とか若者向けのシビックテックのコンテストですね。とか、あとは会社とか NPO とか、いわゆるソーシャルスタートアップ向けのシビックテックアクセラレータープログラムというのをやっていたり、あと NP テック、ノンプロフィット、いわゆる NPO のプレイヤーにとエンジニアとかその技術者をつないでいくような NP テックの活動というのもやっています。 ソーシャルハックデーを説明しましたね。はい。で、あ、そうか。これそれぞれあったのか。失礼しました。はい。えー、で、えー、次がですね、ガブテックの活動です。えー、ガブテックさっき言ったようにですね、あの市民ばっかり、えー、頑張るんじゃなくて、やはり行政もオープンにしていくといったことで、と、えー、いう面での活動です。えー、多く、まあこ、この辺はですね、割と、あのー、 普通の仕事に近い部分も結構あります普通の仕事って何だった話ですけれども、あのいわゆるコンサルティングみたいなことですね。で、えー、例えば調査事業ですね。えー、いろんな、えー、調査事業例えばその国の調査事業なんかもやってまして、例えば、えー、内閣府のスーパーシティ、スマートシティの総合運用性の、えー 調査をしてレポートを書くとかですね。中小企業庁のアジャイルプロセス開発、アジャイルプロセスの開発についての実証実験をやるとかですね。あとはデジタル庁、今やっているものだとデジタル庁でのその行政デジタル化のエコシステム構築に関する調査研究とか、オープンデータについて調べるとかいうようなことをやって、調査事業としてやっています。あとは、えー、これあの、 地方自治体とかですね、へ、えーえー、のお仕事が非常に多いんですけれども、人材育成とか組織強化ですね、えー、DX 人材育成っていうのは、ですねあのいろんな自治体困ってます。なので、えー、我々サポートして、いろんなワークショップをやったりとか、えー、計画作りをお手伝いしたりとか、そういったことをやっています。 あとはその官民競争のためのワークショップっていうのもいろいろやってまして、まああのイベントやったりワークショップやったりといろんな各種のコミュニティ活動を行政と一緒にやるみたいなこともやっています。で、メイクア c シティのプロジェクトですけれども、これはまちづくりですね。誰もがアイデアを実験できるオープンなプロセスを作るという活動をやっています。私から始まるスマートシティとか言ってますけれども、 誰もが、えー、市民がですね、えー、企画が、えー、立てられて、で、それを街、えー、の, の中でやりたいと、街づくりの中でこういう活動をしたいみたいな思った時に、それに対してチームが組めて、えー、そこからプロトタイピングの活動ができて、で、それを元に、えー、みんなで議論をして、それをぐるぐる回していくことで社会実装がされていくと、そういう、えー、場作りというのを、えー 作っています。まあい、いくつかの自治体でですね、実際にそういう、えー、その、OS を提供したりとか、あとはワークショップをやったりとか、そういったことをやっています。 例えばデシディムというのも、このメイクアワーカー o シティのプロジェクトの一つですけれども、最近結構有名になってきましたけれども、バルセロナで生まれたオープンソースのツールですね。市民参加のためのデジタルプラットフォームです。これは2020年からですね、我々をローカライズをしまして展開してますけれども、いろんな自治体に採用していただいています。これツールを提供するだけではなくて、ワークショップをやったりとかですね、活用についてのアドバイスを行ったりとか、かなり幅広い活動。 が、えー、されていますこの市民ワークショップをやったりとかですね。で、これもですね、あのデータを活用してが、例えばそのだ大学とか高校に行ってですね、えー、その生徒さんと一緒にデータを活用して課題を発見して、 で、さらにそれを解決するようなアイデアをみんなで考えるみたいな。で、実際にそれをプロトタイピングツールで作ってみるみたいなことをやったりしています。デジタルシチズンシップ教育の一つとしても、最近注目もされているといったところですね。あとはその技術者の方なんかにはぜひ手伝っていただきたいのが、このデータ連携基盤というものですね。ヨーロッパを中心にオープンソースで展開されているファイウェアというです、ね、プラットフォームをベースに AWS 上にデータ連携 をを作ってて提供をしていますこれもなんか各自治体ごとにすごくお金を取ってなんかカスタマイズで作るというよりもみんなで使えるプラットフォームを作ってなるべくそこ上でアプリを作るのに集中できるようなえー、風にしていきたいということでやっている活動です。はい、で、えーまあ、あの活動の中心は Slack になっています、えー。開発者以外にも参加していて今7000人ぐらいの参加者がいて。えー あの、いろんな人たちがですね、活発にコミュニケーションしているといった状況です。あの、ぜひ参加いただければと思います。えー、私からは以上になります、えー。ここからはですね、パネルディスカッションに入っていきたいと思います。えー、ぜひ、ここから皆さん、聞いている皆さんですね、質問等ありましたら、えー、QA で書き込みをしていただければ、随時拾っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。す、え、で、ー、に質問入ってますね、えっと。ちょっと一旦ですね、 えー、パネラーの人紹介してから、えー、質問には、えー、答えていきたいと思いますので、お待ちください。えー、パネラーの方々、じゃあカメラをオンにしていただいて、自己紹介から行きましょうか。えー、私は、えっ、ー、と、もうお話ししましたね。えっ、ー、と、Code for Japan の代表をしています。えー、ファウンダーです。 えーまあ、実は Code for Japan 以外にもですね、なんかデジタル庁で働 い, て働いていたり、東京都のフェローをやっていたりとか、ここに書いてある西枕村の西枕村の c i をやっていたりとか、まあ、いろんな顔があったりもします。今日は Code for Japan の席です。はい。で、えー、じゃあ、アッキーお願いします。はい。アッキーことエンジニアの上等です。えっと、現在拠点は大阪で活動していて、去年から Code for Japan にジョインしています。 えっとデシームとかデータ連携基盤とかの開発を行っています。お願いします。はい、よろしくお願いします。なおちゃん。はい、奈、え、央、ー、ちゃんこと野田直子です。えっと広島県の福山市というところから今日は入っております。えっと私は2019年ですねにコ、えードホルダーにジョインしております。えっと今の仕事の領域は、えー、ガブテックのあたりが中心になっています。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 マミサダさん、はい、竹だというんですが、竹だが発音しにくいので、マサダという名前に呼ぶときにしてもらっています。Code for Japan には2018年ぐらいにコミュニティに参加するようになっ て, て、2020年に入社をしています普段は東京にいるんですが、今は名古屋にいます。 でコミュニティの担当、はい、今日は名古屋にいます。<笑>で、コミュニティの担当なので、えっと、さっき話の中にあったシビックテックチャレンジカップ、学生さんと一緒にやっているやつだったり、あとはガブゼロ台湾とか、えっと、海外の皆さんと一緒にやり取りをしたりをしております。よろしくお願いします。 はい。よろしくお願いします。今日はこの、えー、3人、私がモデレーターという形でお届けしていきます。えー、ぜひですね、皆さん何でもいいので質問等くだされば、えー、どんどんお答えしていきます、えー。先にですね、1個質問がすでに入っておりまして、ありがとうございます。えー、海外からの勤務は可能ですかあくまでも、かっこ、あくまでも日本在住で短期で海外にいる場合、かっこ閉じという質問です。えー、これ、どなたが答えたいですか そうですねえっと、私も結構台湾行ってた時期とかもあったりしたので、えっと、どこに住んでるかとかあとバンクーバーから今働いて一緒に仕事をしてくれてる方もいるので特にどこじゃなきゃいけないとかはないのかなとは思っていますしなんか例えば Code for Japan のコミュニティの中で海外のコミュニティともつながっていってゆくゆくは海外で働きたいみたいな野望を持ちながら こう行ったり来たりするのも全然ありなのかな、うん、あじゃあ勝手に言ってるけど、<笑>ありなのかなと思っておりますが、<笑>なっちゃんとか、あきどうですか。あ今、バンコクから、ね、あの入っているプロボードの方とかもね、うん、いらっしゃいますよね、うん確かにはい。なの で, 全く問題ないです、全く問題ないです。<笑><笑>むしろあの僕ら、コードフォージャパン、コードフォーのコミュニティって世界中にあるんですね。 なので、実はそのグローバル連携が弱いんですよ、我々今。あの、さっきの中にもそういえば海外の話あんまり出てこなかったんですけど、あの、実際には一緒に何かやろうよみたいなことも多いし、あの、各地のコード4の人たちのリレーションみたいなものを強化していきたいので、なんかぜひそういう海外志向の方には来ていただきたいなと思います。はい、えー、じゃあ パネルに戻ります、えー、皆さん、こんな感じです。お答えしていきますので、ぜひ質問ください。えー、まずですね、あのー、なんで Code for Japan に入ったんですか<笑>このような謎の組織に。と<笑>いう質問からいきたいと思いますけど、じゃあちょっと、あのー、僕の見えてる順番から、まみさださん、どうでしたかね古いかもしれない。<笑><笑> そうですね関わり始めたのは、もともと前職と Code for Japan の中でやり取りがあったっていう過去もあったので、まあ、勝手に親近感は湧いて持ってたっていうのと、あの自分がやってたプロジェクトの中でもっとエンジニアの皆さんと一緒に協力しながらやりたいなって思って、エンジニア、社会課題、なんか何だっけ、何て調べたかな、エンジニア、社会課題なんとかって調べたら出てきて遊びに行ったっていうのが最初ですかね。 そんな気がしますす、ね、はい、そちらのハックでまだ物理的にやってたときにね、はい、来て来てもらって、うんはいえー、はい、いろいろその発表してくれて、すごいね素敵でした。ありがとうございます。<笑><笑>はい、<笑>じゃあ、なおちゃんはどうですかあはい。えー、っと、私は2019年にあの入ってるんですけど、実はあの例外的に、あの、 あれなんですよね声をかけていただいてあの、福山の案件があったので、そこの人がいるっていうことで、あの人探してたので、コードホォジャパンが。で, そんで、えー、その時に声をかけてもらって、入社っていうことになったんですけれども、コードホォジャパンのこと全く知らなくて、その時で<笑>の、なんか謎の団体から、<笑>なんか話がきょう、なんだろうと思って<笑>、えー、でも、まあ、ホームページを見て、で、共に考え共に作るって書いてあって。 でなんか色々読んでると、あこれは面白いなってすごいもう直感的に思って、いやもう何があっても私は転職すると思って、<笑>即答で私は転職しまもとも<笑>と私、エンジニアで、えー、とシステムエンジニアを、うんうんえー、とホスト系ですけど、あのシステムエンジニアをやっていて、そのっ、えー、とは内部統制っていう業界で企業さんの業務プロセスに対する、まあ、あの監査とかアドバイスをするっていう、まあ、コンサルティングみたいな仕事をしてた。 流れだったので、全く別業界あの。行政に関わったこともなかったので。別業界だったんですけども、まあ、並行してなんか NPO のプロボドなんかもやってたときにこう誰もが作る側に回るということにはすごい大事だと思ってたのもあって、本当に共感して入ったとっいう感じですね。はい。すみません。長くなっちゃった。はい。ありがとうございます。じゃあ、アッキーはどうですかはい。僕 僕はもともと Code for Japan に関わっていたとかではなくてですね、Code for Japan の活動自体は、えっと、コロナサイトぐらいですね、の時に知って、ああ、それがオープンソースでやってるんだみたいなので、はた目にエンジニアとして行動を眺めてたりとか、まあ、どうやってコミットできるのかなみたいなところで、えー、いろいろモキモキしてた時に、えっと、このまみさださんともともとつながっていてですね、僕は学生の時に別の採用でつながっていて、で まあ、関西のエンジニア誰かいないみたいなことを声かけられたときに、じゃあ僕がいますってまあ僕がジョインさせてもらうような流れになったという感じで、まあ結構なんでしょう、変な形というか、まあ、次戦で入った形ですね。はい。ありがとうございます。<笑>ということで、この後はあれですね、えっと、特にスライドを用意したじゃないんで、画面共有を切って、 お話ししていきたいと思います。えー、すごく嬉しいんですが、えー、質問がいっぱい来ております。え、エンジニア枠志望なのですが、どういった形でプロジェクトを立ち上げるアサインされるのでしょうかこれはアッキーが説明してもらうのがいいですかね。立ち上げるに関してはいろんな形がありますよね。は、う、る、ん、さんとかは、まあなんかいろんなことやってて、しれっと 知らないプロジェクトが立ち上がってて、そこを先導してやられてて<笑>で、気づいたらいろんな人が巻き込まれててみたいな形もありますし、別の、なんでしょう、業界とかから声をかけていただいて、うん、なんか一緒にやりませんかっていう形で立ち上がるプロジェクトもあります。で、アサインされるに関しては、えっ、ー、と、本人がやりたいと言えば多分入れる。で、あなたはこれをやってくださいって言われることはほとんどないですね。なんか、立ち上げるときに、 まあとりあえず相談来てるんで、一緒に聞きませんかみたいな感じで誘われることはあります。ただ、ね、アサインはされないですね、うんはい、なんとなくこの人、詳しいと思うし、興味あると思うから、まずは最初の打ち合わせ参加してみたいな感じで参加してもらって、まあ、その後、まあどうみたいな話で進む感じですよね。はい あのついでにですねあの、どんな仕事をしているのかっていうのを次に聞こうと思っているので、このな流れ、ちょうどいいので、えっと、今、関わっているプロジェクトをはっきり簡単に紹介してもらえるといいかもしれないなと思います僕が関わってるプロジェクトでいうと、まあ、一番は DECIDIM デデですね、DECIDIM、うん、デデの開発関係をメインにしているのと、あとはデータ連携基盤で AWS の方で。 いろいろとごちゃごちゃインフラを触りながら、いろいろこうじゃない、ああじゃないをやっていたりとか、あとは、えー、と最近コードフォージャパンがリリースした自分ごとプラネットっていう、まあ、カーボンフットプリントの計測のプロジェクトですね。ここも、えー、と国立環境研究所というところと連携してやっているんですけど、そこも僕が立ち上げた時から関わってたりします、うんはい。ありがとうございます。じゃあえー、と なおちゃん、さっきちょっと内部統制の話とか出てましたけど、g o ジャ o ン Japan の中でどういうことをやっているかっていうのをもうちょっと紹介してもらってもいいですか。あはい。えー、っと、うん、私は主にガブテックというあの領域になりまして、さっき、えー、はるさんが説明してたあ調査事業ですねあ。今はあのデジタル庁のオープンデータの調査案件っていうのがあって、うんえー、そういう、えー、調査ものだったり、あとは人材 開発えー、組織開発というのな、えー、説明もありましたけども、あの自治体向けの研修ですね、DX 人材育成みたいな文脈で、えー、どうやったら自分たちで DX 進められるかというところのご支援みたいなところがメインになってます。はい、ありがとうございます。まあ、三沢さんははい そうですね。コミュニティ周りが多いんですけど、えっ、ー、と、さっきお話しした学生さんのプロトタイプ開発とか、あとアクセラレーターのプログラムにきよちゃんと一緒にやっせてもらってたりとか、あとは、えっ、ー、と、もともとコミュニティの担当がしたいって自分で言って入ったので、もともとはスラックの中の皆さんとのやり取りだったんですけど、ちょっと増え、<笑> 参加者さんも増えすぎてて、今、私の手だけでは覚えない状態になっているので、<笑>皆さんと一緒にやってたり、<笑>あと FTO とか、<笑>フェイスイングーションとかは、関<笑>さん、春さんと一緒にやってた、その海外の皆さんと一緒にハッカさんとかしながら、同じ釜の飯食いながら、仲良くなりながら、シビックテックの海外事例のシェアをしていこうねみたいなのもやってたりとか、<笑>なんかこう、うぞうむぞうあるので、どこまでがプロジェクトって。<笑> って捉えるか、難しいなって今思ってたんですけども、うん、<笑>主にはそういうことをやることが多いですかね。はい、はい、ありがとうございます。えー、じゃあ質問に戻っていきますと、副業として関わっている方はどれぐらいいらっしゃいますか。手挙げてください。副業の人。はい。全 員, <笑>全員でした。全<笑>員が。じゃあ<笑>副業。 意外、選挙。知らんでしたっけ。あのー、じゅ選挙いますよ、人狼さんとか。あ そ, うそうそう、確かに。はい、そ, うそうだ、そうだ。<笑>いやっていろいろやってるかもしれない。副、はい、<笑>業って言っても、割と週三とか以上は働いている人が多いかなという印象ですけど。うん、そうですね。週二、ねうん、週三から始まるんだけど、うん、やりたいこと増えちゃって、週三、週四になったり、うん、フルタイムになったりする人が多くて。うん 私だと学業と、えっ、ー、と、N、他の NPO の活動と、ここみたいな感じだし、さっきは、どんなではい。僕もフリーで別の仕事をやってたりとかもしつつ、僕も始まりは週3、週2ぐらいから始まって、なんかいろいろプロジェクト増えていって、やりたいことが増えていって、<笑>今週4とか。あ、そうなんですか。まあ、月によってはもうちょっと増えたりとか。 い<笑>いろいろしてる感じ で, す、ねはいうですね、あの副業といってもなんか別の普通に本業としての会社に例えば週4働いて週1だけコードーですみたいな人はそんなには多くないな、うん、ああそうそうですねはいなんかフリーランスとか自分の仕事やっててとかいう人が多かったりはするかな、うんうん、はいまあでもあの割とそこら辺は 自由度は高いと思いますうんはい、ところで、あのあのついでにその似たような質問で、その給与などは大相談という形でしょうか、またプロボのスタッフなどでの参加は可能でしょうかというご質問をいただいています。え給与はあの大相談とさせていただいておりますが、あの割と公務員やっ て, てて、そこから転職される方というのもい て, いてですね、あのめちゃくちゃ低いということは、 えー、ないと思っています。あの NPO って結構給料低いところもあるんですけど、あの我々はなるべく、あの、まあの、ね、まものすごいこう、えー、ピカピカの IT スタートアップほど出しているかというとそうではないんですけども、あのちゃんと生活できる、えーえー、皆さん、その離職率は結構低いかなと思っております。はい。はい。で、あとプロボノですね。プロボノはですね、あの プロボノの活動もあの、プロジェクトに応じて募集をしています。それは随時募集していて、今回の採用は、優勝スタッフそうですね。ただ、その、じゃ優勝スタートじゃなきゃいけないのかって言われると、うん、そうでもなくて、例えば、こう、なんていうんですか、ね、コントリビューターとして関わりながら、様子を見たいなみたいな人もいると思いますし、今日委託からっていう人も。 さっきも業務託からだと思うんですけど、なんかそういうふうなご希望もあると思うので、結構話しながら、どういう時期とかどういう関わり方みたいなのは一緒に考えていけるのが一番いいかなと思っております。はい、はい、あと、年齢制限ありますかっていうのも、ね。<笑>なるほど年。年齢制限。年齢制限で言うと、私、インターンに私の年齢を把握してもらえてなかったぐらい、お互いの年齢を多分あまり<笑>。 <笑>うう気にしてないです、ね<笑>あんまり、持ってないっていうのはあって、本当に 10, 10代で活躍してくれてるインターンの方から、あの下も上も多分どうじゃなきゃいけないはないんじゃないかなと。年齢制限、うんあのはい、特に、うん、上も、うんはい、全然一緒に働きたいと思えば全然ぜひというところなので、はい、ありません。 じゃあ、ちょっとこう長め の, この質問に行きますけれども、Code for All でのレッスンズラウンドのリポジトリを作成しての共有をお願いしたり、MODA、うん、のデモクラシーネットワークとの協業に興味があるのですが、そのあたりのことが使われる予定はあります。この人はクロートですね。えー、採用一覧の中で、見れられる職種としてはオープンポジションやコミュニティ広報が近いと感じるんですが、いかがでしょうかというところ。 ですね。えっ、ー、と、まずこ、コードフォールの、この辺のリポジトリとか、えー、リ, リモシクラシーネットワークとかあの、私も名前ぐらいは知ってるぐらいな感じで、あんまり詳しく知らないんですけどあの、というぐらいなので、具体的にこの辺のことを扱う予定、プロジェクトとしてはないです。ないですが、 あのまあ、割とそのスタッフは興味あることをまあ常に色々いろいろ追かけているみたいな感じなんでそれがまあなんか仕事として Code for Japan のリソースを活用すべきという状態になればですねあの全然お仕事にしてそれをお仕事としてそのプロジェクトを立ち上げるということも できるんじゃなないいかなと思いますもちろんそれなりのですね、な, なぜ Code for Japan がやる必要があるのかみたいなあの理由の説明というのはあの し, していただく必要はありますし、まあ、どれぐらいリソース使うのみたいな調整が入るとは思います。で、まあ、なのでオープンポジションなのかもしれないですけど、まあ、あの具体的な細かい話はあの一度お話ししてみていただくのがいいのではないかなと思います。はい、皆さん何か補足ありますか大丈夫ですかね。 あいやむしろ Code for All とか他のコミュニティとはもっと関わりたいし、ね、やっぱりアジアの発信量が少ないことを私もすごいずっと気になっているので、うん、なんか一緒にそういうことに取り組んでくださる方がいたら、個人的にすごい嬉しいなって思います。すねはい<笑>はい、海外連携強たいです、うんはい、ああのちなみに Code for All というスラックがありまして、そこにはですね、各 全世界のコード4の人たちが入っていていやそ、そこはそこでいろんな情報が流れているし、こういうプロジェクトあるんだけど、どうとか、えー、勉強会あるんだけど参加しないみたいな、えー、ことが行われていますので、えー、あのぜひともと思います、はいえーと。次が謎の組織の話、面白かったです。皆さんが活動されている中で思い出深いプロジェクトありますかこれすごくいい質問ですね。はい、思い出深い。 ないですって言われたら困っちゃいますけど。<笑><笑>ちなみに私は本当いろいろあるんですけど、なんだろうな、あのー、やっぱ浪江町のプロジェクトは、やっぱり一番最初に行政と大きく活動した、しかもこう震災に関するものだったので、うん、思い出深いですね。陣、は、内、い、さんがまだ浪江町の職員だった頃ですけれども。 地之内さんを知らない人が多いですよね。すみません。うちの今の副理事をやっている人です。はい。はい。他はどうですなおちゃんが考え込んでいきまし思い出って難しい な, い難しいな<笑>、まあ。でも印象的だったっていう意味では、うん、1年前にやったあの帽子 の, あの DX の。 推進しあ研修ですね人材育成の研修の、うんうんうんえー、やった時になんていうんですかねあの初めて、まあ、チームでまともにまともにって言葉だけはあれですけど<笑>初めてチームとしてコード4のメンバー3人4人であの組んでやったんですけどコード4って結構あのこれまではおそらく個々人がもう一人でやるっていうのが多かったんですけど、うん、その1年2年ぐらい前からそのチームでやるっていうのが増えてきて。 私も初めてコード4、初めはもうほぼ一人だったんですけど、あの、うん、なんかチームでがっちりタッグを組んでやるっていうのがあって、その時に、ああみんな言語が違いすぎるって思った。<笑>多様すぎる。多様すぎるんですよ。コード4の人、みんなバクックが違うすぎるんで、本当に共通言語がないって思ったんですよね。 <笑>なんですけどまあなんかなんだかんだなんか粘り強く話してる う, うちになんかああここは話あこういうことなのかとかあでもみん な, なんだろうな ん, なんだかんだこうやっぱ共に作るのは得意だから、うんうんうんうん、んなんだかんだこう背景をちゃんと聞き合ったりとか。 接する中でこう信頼関係ができていってなんかすごく私の と, としてはそういう意味では思い出深かったんですよねうこうやってチームでできていくんだなっていうのみんなの粘り強さっていうかあと多様さみたいなところが思い出深かったですね。うん、確かに時々カオスになる<笑>ですよね。あのリモートワークだったりするところもあるしはいねそうやって集まって。 何かプロジェクトを成し遂げるとかあね、そういうのはすごく楽しいですよね。はい、アッキーはどうでしょう十分考える時間がありました、ね、<笑><笑>僕は、やっぱカウントプリントのプロジェクト は,、はいはいはい、まあ最近なんですけど、まあ結構のあるかなと思っていて、というのも、まあ僕が立ち上げからちゃんと関わっていた初めてのプロジェクトでリリースまで行ったっていうところと、うん、あとは、 今、Code for Japan でエンジニアとして活動しているメンバー、まあみんな若いんですけど、うん、まあそのメンバーみんなフルで入って、うん、通してリリースまで行ったっていうところがあるので、まあそういった意味で一個初めて成し遂げ、うん、みんなで成し遂げれた、エンジニアとして成し遂げれたものなので、結構僕は思い出深いかなと思っています。確かに、はい、結構ね、しっかりあそこまでね、リリースまでして、うん、っていうのは、 素晴らしかったですよ、ねはいまあ、さんは私は2個あって、うんうん、1個は c、えー、シ c シシアの学生さんとやっているやつなんですけどそれもも、うんうんえー、ともとは別の、えー、とコロナの時の休校の間の子どもたちの支援をするためのツールを開発してた学生さんとこうビデオをつなぎながらこう開発してた時になんか遠隔で こう東京にいる学生はいいけど地方にいる学生は就活とか課外活動しんどい言うっていう話をしててこうなったらいいのになっていう言葉を拾ってこういうことできるんじゃないって言って、まあ、ちょっとこうなんて言うんてうですかランナーズハイ的なテンションの会話で言ってたことが、まあ、どんどん形になっていったっていうのがすごい思い出としてあるのともう一個がそ の, その手前にやってたってさっき言ったプロジェクトなんですけど なんかそれも、こうコロナでこういう人たちが困ってて、こういうことをしなきゃって思ってて、みたいな話を、はるさんとか、ジェノジさん、っきから何度も出てくるジェノジさんとか<笑>、さんに喋った時に、<笑>こう、コードファンのコミュニティで、こう、海外の人がよく、ワイナットっていう、うんうん、なんで や, やろうよ、みたいな、なんか、こう、なんてうの、なんでもこう、肯定してくれる感覚があるんですけど、なんかそのままのノリで、やりなよ、みたいな、やろうよ、みたいな言ってもらってやったっていうのが、 なんかこうある種、委ねてくれてるというかチャレンジさせてくれるんだなって思った瞬間が最初の2回がそこだったのでその2つのつながりはすごい思い出になっていますすありがとうございます、はいはいあのー、ちょっとこうそのよく言われるんですけど「Code for Japan って楽しそうですよね」って。<笑><え><笑> <笑>それれは言われる、はい、このなんか帰ってみて、Code <笑> for Japan で感じるカルチャーとか、うん、なんか特徴的だなと思うところがそれぞれあれば教えていただきたいんだと思うんですけど、うん、準備ででできた人からで大丈夫ですカルチャー実際は楽しいことだけじゃないと思うんですけどね。<笑>うんなんか楽しめる人が多いなって思いますね。うん 楽しいのもありますけど楽しそうにしてたり楽しめるようにしてる人が多いかなって、ね。あうん、そういう意味では、うん、結構何て言うんですかね 自, 自己管理というかこのか自分が何をやりたいかが分かってるとか何にどれだけ時間を割くのかみたいなことを何て言うんですか決められるみたいな。 なんかそういう人が多いっていう感じもしますね。なんか結構本当に手あげたら何でも抱えられるっちゃ関わるじゃないですか。うん、うん、なんか結構自分を断れることの方が多いなっていう気もしますね。そうですよね。<笑>なんか面白い案件多いからやりたくなっちゃうんだけど、うん、例出すと実はね、残業増えたりとかね。<笑>そうそうそう。はい、残業増えると怒られるしね。<笑><笑> 仕事とサイドプロジェクト的なこう自分なりたいプロジェクトの線引きがいい意味でも、うんあ曖昧すね、そういう意味でも、引、うん、こうと思えば引けるけど引かない人が多かったりはするのかもしれないし、うんうんうん、あのそれがあれですね、多分質問にいただいてる。 ここともつながってくるのかなはいはい、はい、とこのプロジェクトやイベントに参加者としての関わるのとジョインして中の人とになるのでは関わり方ややることはどう違うんでしょうか、うん、って質問来てますねはい、うん、これだってハックデーとか例えば毎月やってるハッカーさんとかも運営側として出勤して、うんうん、こう運営としてやるときは中の人だし。うんうん 自分がやりたいプロジェクト持ち込んで、はい、休みの日なのに働いてるんじゃなくてプロジェクトに参加しに行ってるみたいなのもあるの で, そで、ね、なんかそういう同じイベントに2つの側面からお互いが関わり合ったりするので、うんうん、そういう意味で言うと曖昧な曖 昧,、ね、曖昧ですね<笑>ラデーションというか<笑>僕自身もハックデーとか参加して Web3 のやつとかやってますけど、うん、仕事としてやってる気分では全然ない。 ですからね、<笑>趣味としてやってるみたいな<笑>かこう役割分担として決められてる日に運営として出勤してやるっていう時と多分モードが多分違う状態でちょっとこれ面白そうだからやりたいとかなんかちょっと遊びに行って面白そうなプロジェクトに参加したいみたい な, なんかそうい う, こうなんだろうグラデーションを持ちつつ関わり方を変えつつでも結果接触点が多いみたいなのは。 そ う, すね、そういう意味ではね、まあやっぱり就業規則からみんなで考えてね、思ってますもんね。<笑>これってなんかこう、今のルールに当てはめるにはどうするんだみたいな悩みながら、ね、<笑>直っちゃうので。ど う, うでしたね、はい。この働き方に合う規則は一体どうなるんだみたいな。大変、確かに難しかったです ね, <笑><笑>うーんうですねアッキなはなん。ありますかそう。 ですね、エンジニア的なポジションからでいうと、まあ、どこのプロジェクトでも参加できるので、まあ、他の業種とか他の何でしょう知らない視点を知れるっていうのはエンジニアとして面白いかなっていうのとあとはまあプロジェクトの立ち上げから基本入っていくとか、まあ、何でも好きなことやらせてもらえるのでそれは技術方面も割とそうでやりたい技術とか、まあ、とりあえず これをが得意だからこれ使いますけど、まあ、これが良さそうだからどんどんこの技術使っていきましょうよみたいな相談とか、その辺は結構フラットにできるのかなっていうのと、あとは、まあ、これがプラスなのかマイナスなのかあれですけど、あんまりそのエンジニア間でも上下関係みたいなのは全くないので、うん、誰かに教えてもらうとかは基本ない。 ああ確かにうんうん、全部自分で勉強していってあ、うん、あ, あそれあるんだ確かに聞いたら<笑>みんなが答えてくれるけど<笑>、うん、勝手に教えてもらえるではないそれはないですね で, す で, す で, す<笑>あでも聞けばみんなすごく教えてくれる、うんうん、すごく教えてくれるあとはそれぞれネットワーク広いから必ずね社外って詳しい人とか捕まえられるうん、うんうん まあそこね、聞く先には困らない感じありますねそう で, すねで、それこそそれが社内勉強会のゲスト講師になってもらって、みんなで聞くとかはできるので、うん、なんかそういう教えてもらうっていうか、学びに行くみたいなのは確かにカルチャーかもしれない。 さっきの質問ちょっと補足したほうがいいかなと思ってあの。プロジェクト、いわゆる今回みたいに採用されて入るのと、プロジェクトに、えー、関わるメンバー、プロボノだったり、まあ、業務委託の場合もありますけど、そう関わる場合の違いなんですけど、結構、そのや情報量が全然違うはずです。その社内は社内用で別のスラックがあって、ですねそこであのいろんな話が飛び交っていて、えーその いわゆるこう、やっぱり社員として入るということは、経営全体に関わるみたいな感じ、うちの会社ふっていうか、コードフォージャパンってフラットな組織なので、誰もがそのガバナンスその、いわゆるこう、えー、その、えー、どの会議にもオブザーブ参加できるので、そうなってくると、やっぱりその考える。 えー、幅みたいなのは広く1つのプロジェクトに参加しているというよりもやっぱりこうあのコードフォージャパンの人として何をすべきかみたいな視野で考えなきゃいけないのでちょっとこうなんかメタレベルが1個上がるみたいな、えー、ところはあるのかなと思実質的になんか作業しているのはプロジェクトの仕事だったりするかもしれないですけどだいぶこう主体性は変わってくるのかなと思いますね何か補足ありますか そう で, すね、いやでもそう、今聞いて、確かに<笑>そうだま<笑>だから、参加者として自分も一参加者の立場で楽しみつつ、じゃあ、その参加者の皆さんがどうやったら楽しんでくれるかなっていうのを考えに行くときは、モードが変わるみたいなのが、まさにそれなのかなって思すで最後、えっと、海外からの勤務も可能とのことですが、海外連携をするとしたら、どのようなプロジェクトに関わることができるのでしょうか。 はまず、まみさださんに答えてもらいましょうか。そうですね。直近やりたいねって言ってるのが、そのコロナでずっと行き来が止まっていた海外のシビックテックコミュニティとのハッカソンとかは、そろそろ再開をしたいなと思っているので、そういうのも一緒に運営をするっていうのは、プロジェクトとしてもともとあるものですね。うん、で、あとは、 今あるプロジェクトで海外連携ができる企画を作ることもきっとできると思うし、今後私たちがやりたいことのリサーチとして海外のシビックテックコミュニティを調査しながら立ち上げをするプロジェクトとかもあるかもしれないので、うん、どんなでもできちゃうといえばどんなでもできちゃうし、一番取っかかりやすいのは、多分交流から始めてみるっていうのが一番いいのかなとは思います。そうですね台湾とか韓国の シビックテックコミュニティは仲がいいので、あの、またね、あの物理のハッカーさんもまたやりたいですけれども、えなんかね、あの、しょっちゅう2週間に1回ぐらいかな、あのランチミーティングなんかもやってますよね。うん、はいですです。なんか、他はありますか、はい、この辺。大丈夫かな、うんうん、はい。えー、はい。一旦質問は全部お答えしました。あえー、っとあもう一個コメント欄にある。ああああコメント欄の方ですか、うん、とはい。 株式会社でしか仕事したことないのですが、えー、制度や仕組み的にわかりやすい違いがあれば教えてください。これ株式会社とコードフォだからじゃない株式会社とか、えーえー、です。えー、っとない持ち株とかストックオプションとかな い, かな い, かないです、はい。株式会社じゃないああ、そういう意味か。<笑> そういういことです ね, ルール的なねじじ働き方の人事的なところはさほど違和感なく、うんうんあのまあ、普通の会社とそこまで違うかと言われれば 人, 人事制度は、えー、と違わないかなあのあのただあのみんな働く時間がまちまちなので3ヶ月で一度であの働く勤務時間 を,、うん、をあの決めた。 ものからオーバーしてればそれで生産するとかいうようなちょっと独自ルールはありますけど、あまり目立った違うところってないような気がするんだけどそうですね、あの基本的に労働契約はあの全く同じ労働基準法にのっとってるので、うんうん、あの特に大きな変わりはないさっき言ったようにこう株がないから株に関わるインセンティブみたいなのはないぐらいだと思います。ああののなんかこうストックオプションもらってあの 1億円もらいましたみたいなことは絶対起きないっていうこと絶対起きない。<笑>はい、えー、そんなところで、もう時間も、えー、あれなんですけどさ、最後にですね、皆さん、あの一言あの、ちょっとこうぜひ言っておきたいなっていうのが、としては、まあ、どういう人と一緒に働きたいかみたいなこと、えー、を、ちょっとそれぞれコメントいただいて、クロージングにしたいなと思いますけれども。 いかかがでしょうか、えっと、じゃあ私から言うとですね、あの多分こう聞いていった皆さん何んとなくあの分かったかと思うんですけど、やはりあの自由度が高い分ですね、自分で自分を律するというかですね、その自分のやりたいことがあるとか、その やっぱ自分で自分を管理できるみたいな人じゃないと、多分働きづらい部分はあると思っています。特に今回のポジションは、とことエントリーレベルではないと思っているので、なので、ぜひこれをやりたいとか、ですねあとはあの、いちいち指示をもらわなくても働けるとか、そういう方に来ていただけると嬉しいなと思うのと、とにかくポジティブに物事を考えられる人に来ていただけると嬉しいなと思っています。はい<笑> かかどうううでししょょなおちゃん行きましょうかあはいえー、そうですねまあなんだろうなんかやっぱみんなビジョンにやっぱ共感してるっていうのは大きいので、うん、やっぱ共に考えて思いつくっていうのがどうなんか私としてはこういうことしたいっていうなんかこう絵を一緒に描ける人と働けるといいなというふうに私自身ははい。 思っています楽しい職場ではありますので、ここでしかできない体験はたくさんあると思います。はい、ぜひお待ちしております。ありがとうございます。じゃあ、まみさださん行きましょうか。はい、そうですね、さっきからずっとこう自主性が主体性がみたいな、みんなで作るみたいな話をしていて、あの、まあ、 決して野放しではないものの、みんなで作っていく組織だったり、採用もプロセスもあるしみんなで作っているみたいなものだったりするので、なんかこう、一緒にこうオンボーディングでお話ししていく中で、例えば採用フローの中でこういう時心配だったよって、ちゃんと言ってもらって、私たちも一緒に考えて改善していけるみたいな形で、こう対話しながら一緒に。 組織を作ってくださるような方に来ていただけたらすごく嬉しいなと思いますし皆さんが働きたいと思える場所になりつつ皆さんが来ることで私たちもこう元気になるようなこうお互いこういい関係が築けるような皆さんと関わっていけたらすごく嬉しいし役に立てたらいいなと思うので、はい、ぜひ気軽に、はい、声かけをお問い合わせをいただけたらと思います。 はいありがとうございますアあコードーっていう組織なんでぜひ技術がめちゃくちゃ好きなエンジニアの方とかも来てくれたらめちゃくちゃ嬉し い, <笑><笑>し、ね、嬉しいな。<笑><笑>まあ本当にいなんでしょういろいろいろんなプロジェクトありますしいろんな使い方とか、まあ、結構違う業種の方と密に関わるのでまあ単純にエンジニア視点では解決できなかった課題とか。 っていうところもいろんな解決手法があって、それに対して自分の持っている知識とか自分の持っている技術とかいろいろ合わせていって解決を探っていけるので、まあ、そういうのに興味があるとか、まあ、そういうのをワクワクする人、ぜひ来ていただければいいかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。というわけであの、本当にお待ちしております。我々を助けてください。<笑><笑>ですね。はいはい あ, あ、本当楽しいと思うんで、ぜひ、えー、と思います。えー、じゃパネルは以上になります。あとはマミサズさんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ちょうど1時間になったので、あの採用ページだったり職種についてはあのウェブページを今あのコメント欄に入れているので、こちらをご確認いただけたらなと思いますし、あの私たちコードフォの スラックにもいますし、問い合わせしていただくでもいいですし、応募フォームに入れていただく、まず入れていただくでも大丈夫なので、あの入社のタイミングとか、働き方とか、職種とかも対話の中で一緒にお話ししながら決めていったりできたらなと思うので、あの気軽にチャレンジをしていただけると嬉しいなと思います。はい、では、続きは Web だったり、スラックだったりでお話しさせてください。 皆さんお時間いただきありがとうございました。またどこかで会いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。